Thank、you ポンちゃん、はい、はい。部屋が毛布だらけです。そうです。ポンちゃんは<笑>毛布の二枚重ねで。あまりにも寒いの で, で毛布に絡まっております。毛布かけまくり。でかけた毛布を杯で置いた上にポンちゃんが乗っています。<笑>ポンちゃんは上が好き。 ねうん、なんだ、こりゃー。猫ちゃんのご褒美エステ。なんだ、こりゃーー。よろしくー。夢心地の極上グルーミングブラシ。名前はキャンディーブラシ。よし、開けまーす。 おおこれがブラシなんだブラシブラシブラシはいなんかかわいいおしゃれなんか女の人のねなんか化粧とか美容グッズみたいな、うん、はいはいはいちょうどジャン君が好きなやつとこの針の感じは近いねうはい キャンディーブラシは環境に優しいシリコン素材を用いた猫ちゃんのご褒美エステブラシです猫ちゃんの肌を傷つけることなくしっかりと抜け毛ケアできますはい。滑らかな表面素材と柔らかい突起シリコン形状によりブラッシングに猫ちゃんお喜びありがとうございますいただきものですあこんなんもらったよパンちゃんシャワーの時も使いますって書いてあるけど うちの人たちはお風呂入らないんですね。はい、あ、ポんちゃんは？あ、気持ちいいのポんちゃん。ポンちゃん。ポンちゃんいいね。ポンちゃん。いいねいいねポンちゃん。ポンちゃん。ちょっと逃げたけど。まあ最初はなんだかわからないもんね。お, おいい感じ？あブラシ？ってなったの あ, あ、気持ちいいな。よかったねポ ン, んポンちゃん。あはい。 ちゃった<笑>なんこもトイレから戻ってきたらし て, てもらえるよ。<笑>お ポンちゃん、うん、意外と長くやってられるね、うん、取れた取れたーポーンいっぱい取れたーポンちゃんの瓶ポンちゃんの瓶をポンちゃんの瓶 コンビンに入れます。よかったね、ぽんちゃん。意外とここも、スッと取れていいかも。うんうん、いいね。これで今度はジャンクやったら、ジャンクだけの毛になるしね。うん、人間も持ちやすいんでしょ、それあ、そうだね。こうやって、うん。私にはちょっぴり大きいけど、でも普通の人にはちょうどいいかも。いい感じじゃん、ぽんちゃん。いいね、ぽんちゃん。 うん。うん、いいな<笑>あー、気持ちいいな、いいねパン。<笑>ポンちゃんは普通逃げちゃうもんね。うん。気持ちいいんだポンちゃん。よかったね。このラバーのブラシは優れてるね。ラバーじゃなくてなシリコン。シリコン。うん、シリ。 でもそういうのを全部ラバーっていうんじゃないのかなラバーはちょっと意味がわからないけどラバーはえっ、ー、とあれじゃないのゴ ム, ゴムとかそっち系じゃない、うん、からないはい。 二巡目も取れましたポンちゃんの毛、意外とさ、うん、外はあれだけど、中がふわふわ く, くんだよねそう、なんかふわふわなんだよね静電気なのかよくわからないけどねポンちゃんの毛は外はつるつる、中がふわふわ、はい、ですはい、ということで、どうもありがとうございますまた、たくさん使わせていただきます、うん、次は、ちゃんくんだじゃんくん そうじゃんくん気持ちいいジャン君はもうこの触りごふこっちが大好きなんだろうね。 あーちゅママき持ちいいき持ちいいきもちいいねえャゃんき持ちいいきもちママくるくるいってる、うん、おっおっお顔、お顔のほっぺもやりましょう。 気持ちいいです。はい、こっち側もやりましょう。 えいじゃんくん、変なところに入っているじゃ ん, くん。じゃんくん、じゃんくん、じゃんくん、じゃんくん、足舐めるなさ、なんかくすぐったい。そうじゃんくんってなんで足舐めるの、うん？足とか腕とか舐めるよね。じゃんくんで舐めた後、と噛もうとするよね、うん。あれはあれかな？じゃんくん。 まあ毛づくろいの一種なのかな猫同士だったらね、うん、それでついあっ毛がないカップってなっちゃうのかな、うん、じくん、はい、あったか い, いなん何かねストーブが消えて。